こここんんんにちははばココアートチャンネルへようこそ講演会でもよくお話しする話なんですけれども他の動画でもちらっとお話ししたこともあると思うんですけれども日本では随分法律も変わって性別が変えられたりとかもうアメリカでは全部の州で同性婚が認められるようになりました。 中には日本はまだまだですねっていうお声もたまに聞くんですけれどもまあ生きづらさを抱えたりとか排除されたりとかいじめられたりとか自己否定を繰り返していたりとか自殺をしてしまう人も後を絶ちませんそんな現状がある中でこの地球上の約70カ国の国ではセクシャルマイノリティというだけで有罪が確定してしまう国が存在しますそのうちの数カ国では むち打ちの刑になったりとか、ひどい場合は死刑にされる場合もあるんです。もうこれを聞いて、え信じられないって本当なんですかっていうお声もたくさん聞くんですけれども、実際世界の現状はまだまだ厳しいんです。 私がセクシュアルマイノリティの当事者として今日本全国で講演をしていますけれどもその講演をできるというのは日本が安全な国といっても過言ではないかもしれませんまだまだ生きづらさを抱えて苦しんでいる人の多い国ではありますけれどもかろうじて生きていくことができる国ではあるんですねかなり衝撃的な内容かもしれませんけれどもこれが世界で起こっている事実なんです 何も悪いいい、ことはしていない何も罪を犯していないのにセクシャルマイノリティというだけで死刑にされてしまう国がこの同じ地球上に存在しているという事実があるんです。なかなか当事者しか分からないことかもしれないんですけれども本当に自分でどうにかなる問題じゃないんですね。物心ついたたかから同性が好きだったりとか自分の心 生まれた性別とは違う何かがあったりとか曖昧な何かがあったりして苦しんでる人からしたらいくら法律で定められていたとしても宗教で許されなかったとしても自分ではどうすることもできないんですね。自分が選んでセクシュアルマイノリティに生まれたわけではないから自分がこうなりたくてなったわけではないんです。私的には人の命より重い宗教って存在するのかなってそんな。 行き通りも感じることもあるんですけれども本当にその国で有罪とされる国で死刑にされる国で LGBT を抱えてる人がどれだけ苦しんでいるのかということを考えるだけでもなかなか本当に想像を絶するような苦しさがあると思うんですセクシャルマイノリティであることを自らを全部ありのまま受け入れて明るく生きている人も世の中にはいるから性引きなんじゃないかとか本当に自分が好き好んでやってるだけじゃないかって思っ 誤解されることもなきにしもあらずなんですけれども LGBTQ の人で今笑顔の人も昔は本当に苦しんんんだ人がたくさんいるんです世界では死刑にされてしまったり有罪にされてしまったり本当に理不尽なことが日々繰り返されている。 その現状は私たちこの日本が何かをしたからといって変わることはないかもしれないけれどもここ日本からセクシュアルマイノリティの人でも生きてていいじゃないかってそういう風な世の中でちょっとずつ変われば世界は必ず変わるんじゃないかなって私信じてるんですね。本当にアメリカで同性婚が全 められて、日本や他の国でも少しずつセクシャルマイノリティが生きやすいそんな世の中になれば、やがて今有罪とされている国、死刑が確定する国でも少しずつ変わるんじゃないかなって思っています。世の中にはこんな現状があるんだということを一人でも多くの方に伝えたいなって思いました。私のこの動画ではまだまだ現状をお伝えしきれていないので、下の逆三角形のボタンを押していただくと。 説明欄が開きますそこに関連動画とか関連リンクを貼っておきます是非この動画に出会われた方がこの問題をほんの少しでもいいです考えてみてください何も罪を犯していない悪いことをしていないのに有罪にされて死刑にされてしまう人が世の中にはいるんですこの現状を知ってくださいそれではまたここあとチャンネルでお会いしましょう最後までご覧いただきありがとうございました ココアートチャンネル最後までご覧いただきありがとうございました LGBTQ の話題もこの動画で少しずつお伝えしていきたいなって思っていますよかったらチャンネル登録もお願いいたしますそれではまたココアートチャンネルでお会いしましょうありがとうございました